れからね、あじゃあちょっと。 あいいっす、ね、せーのおってねそれでじゃあゆっくり置いてっいゆっくり見ててちょっっっと触ってみてい、はい、あ, あったかいそっかそっちにいってただけね。 このボコボコ感がいいですよね、やっぱり見えた方が足つりそうじじゃゃあ次ねい180ぐらいじゃないい、うんね、っよ<笑>はい。 ゆっくりゆっくりゆっくりゆっくりゆっく り,、ね、っく り, っくりはいはいはいいくでー火つけて火つけて火をつけた、さっき大丈夫大丈夫そんな焦らなくても大丈夫焦らなくても大丈夫、はい、せーのほらひゅってしたでしょさあ、はいはいはい 火をつけて、はい、火をつけるっリ<笑>リアリティがあるよねないでくださ、はい。お いいいよげげにに逃げられないようにうよし